はい、これえー、っと自転車用ではないのでダサいんですけれども災害用のやつねはいおはようございますポンちゃんおはようございますじゃんくんもうすでに甘えていますおはようございますっちょっちょっゃんくん早い はいはいアマエンボのジャン君ですはい、はいでー、はい、おはようおはようおはよ う, おはよう今、七時ぐらいなんですがちょっと日がね、結構さんさんと外は刺して刺しているって言うなっていますが れからちょっと散歩に行きたいんですよもう2時間早く起きてもいいのかもしれないけどなかなかね5時に起きるは今んところできていないね寝る時間は早めないと無もりだねさてはいちょっと行ってくるねああ い, いあなたもな あなたの場合はここを開けろって言ってんのね意外と温度差があったのか寒かったんだねちょっと待ってよまだ寒いかなよいしょ結露がちょっとすごいことになってきますポ、はい、ンちゃんは甘えモードですそれぞれに 甘い方方がが違うので、ちょっとと両方をあやすす時間がかかりまはいはいはいはい。 じゃあちょっと散歩行ってきたいんだけどいいですかできますね。はい、えー、今日はちょっと面白い格好しています災害用のヘルメットですけれども自転車に乗るときは努力義務としてヘルメットをつけましょうという日です今 日, 今日からね、えー、やってみましょう、えー、恥ずかしいですけどやってみましょう えー、この恥ずかしいを乗り越えてみんなが普通になってしまえばだって中学生はやってるしねこれ、えー、これをかっこいいとすれば、えー、ヘルメットをつけたくなる人もいるかなヘルメットに、えー、インカムがもともと装着されているものだとすれば何人かでツーリングしやすいよとかねそういうアイデアになったらいいなと思います。今日は 恥をかきに外に行ってきます。ピクミンもやるよ。ぽんちゃん寝てますね。今ですね、ピクミンをやりに行ってきたんですが、夫婦でヘルメットかぶりましたよ。あちょちょ努力努力義務。はい、これえー、っと自転車用ではないのでダサいんですけれども、災害用のやつね。 折りたたみになっています。これにいつものこのヘッドセットをつけて無線で会話をしながら自転車に乗ってきましたこれで、えー、恥ずかしいことを、えー、あえてやる、えー、担当としてですね どうしてもこういうものが広がらない時はこうみんなと一緒じゃないから恥ずかしいっていう思いのある人たちが多いので「あ見かけたよ」っていう噂が立っていくとだんだんだんだんねしかもなんかヘッドセットで喋ってたよってなったらヘルメット業者の方に、うん、伝わってですね、えー、無線がつくヘルメットっていうのがアイデアとして採用されれば。 みんなもう使うんじゃないかなツーリングしようよなんてなるんじゃないかなと思います。ねちゃんくん。